皆みなさんこんにちは、うーちゃです。今回の動画はこちらどーん今回の動画は 9th anniversary の生写真とスペシャル衣装29の生写真を開封していきたいと思います。前回バスラティとホングコートを開封したのでぜひまだ見てない方はぜひそちらも見ていただけるととても嬉しいです。早速アニバーサリーとスペシャル衣装29開封していきましょう。 こちら、スペシャル衣装29から開封していきましょう表紙から見ていきましょうしゆきさんパックひ妻ちまパックりりアパックかけあしちゃんパックでのちゃんパックでのちゃんパックから開けていきましょう今回もね直筆こちらもあるので見ていきましょう<笑>ないですね レナちゃんの引き、ありがとうございます。スペシャル衣装 29? マイアンのオープニングの時の衣装なんですけど、この衣装結構私好きで、死んでたら絶対買おうと思ってたんで、これめっちゃ可愛くないですか ?2 枚目いきます。せーの、ドンあ、あやめちゃんありがとうございます。可愛 い, い。あやめちゃん似合うね、なんかこの衣装<笑>。3枚目いきます。せーの、ドン いいね。おでこ出してるのめっちゃかわいいしかっこいい。4枚目いきます。せーの、ドン。あ、アヤティの引き。ありがとうございます。出していきましょう。せーの、ドン。あー、まゆちゃん、かわいい。ありがとうございます。続いて、かけはしちゃんパック、開けていきましょう。かけはしちゃんより、ありがとうございます。かわいい。なんかこれ、めっちゃいいね。髪をちょっと、さらってやる感じよ。最高。2枚目いきます。せーの、ドン。 みゆちゃんだ。うミみゆちゃん。ありがとうございます。めめ3枚目いきます。せーの、ドン。あ、みゆの。可愛 い, いめっちゃ。めっちゃかわいい。いいね。ちょっと、ハーフツインみたいな。かわいい。4枚目いきます。せーの、ドン。あ、あやねちゃん、かわいい。引き多めですね、今回。なんか、ブーツっていうとこもまたいいよね。かわいい。ラストいきましょう。せーの、ドン。 お、前への中、ありがとうございます。じゃあ続いて、リリアパック開けていきましょう。リリアの中、ありがとうございます。リリアも似合うよね。可愛 い, いな。今回結構みんな似合うな。2枚目いきます。せーの、ドン。あ、ユダちゃん。ユダちゃんより、ありがとうございます。可愛 い, いですね。3枚目いきます。せーの、ドン。あー、タマちゃん。可愛 い, いこのタマちゃんめっちゃ可愛 い, いね。タマちゃんなんか今回、移住がいいな。 ありがとうございます。4枚目いきます。せーの、ドン。あ、ゆりちゃん、き。ありがとうございます。ラストいきます。せーの、ドン。あ、きいちゃん。かわいい。おしが来ない。どうしよう。はい、じゃあ続いて。ひなちまパック、開けていきましょう。ちょっとこのね、衣装で推し面欲しいんだけど。<笑>はい。ひなちまの引き、ありがとうございます。2枚目いきます。せーの、ドン。 ああ、見ような。よりと引きでセミコン。ありがとうございます。かわいいなぁ。髪型がいつもと違うから、より欲しかったんですけど、来ましたね。めっちゃ嬉しい。かわいい。はい、じゃあ3枚目いきます。せーの、ドン。お、やんちゃん中。ありがとうございます。4枚目いきます。せーの、ドン。おー、はずき。かわいい。はずきも堀ちゃんみたいな。じゃあラストいきましょう。せーの、ドン。 かわいい。ともこかわいいな。ありがとうございます。よりだ。ちょっと待って。あれおかしいな。押し面が全然一枚も来ないんだけど。待って。やばいな。最後、気を取り直して。マイチューンパック開けていきましょう。しみさんのより、ありがとうございます。なん清水さんも似合うもんね。一枚目いきます。せーの、ドン。 うれしい。よかった。クロミちゃん、引き、ありがとうございます。おしめです。めっちゃ嬉しい。全然弾けなかったらどうしようかと思ってたけど。3枚目いきます。せーの、ドンあ、まゆちゃん、まゆちゃん。まゆちゃんのよりと、中で、セミコン。ありがとうございます。4枚目いきます。せーの、ドンあー、ミリアちゃん、かわいい。これいいね。かわいい。めっちゃっありがとうございます。待って、ラストになっちゃう スペシャル衣装29、残り1枚となりました。未だにお指名は1枚しか来ておりません。来るかな行きますせーのドンうめうめ ありがとうございます。なんかちょっとこの表情が、すごい、金森さんチックなんだけど。<笑>はい、ということで、スペシャル衣装29、開封が終わりました。まさかの、おしめ1枚しか来ない。<笑>悔しい。この衣装結構好きだったから、もっと着て欲しかったけど。いや、まあでもしょうがないですね。次のアニバで取り返します。 はい、じゃあ続いてね、こちらのアニバーサリーの写真を開けていきたいと思います。こちらね、アニバーサリーっていうのは、いつもの生写真だったら、まあ、より中引きの3種コンプなんですけど、アニバーサリーに関しては、レアポーズというものがありまして、まあ、より中引き、で座りと座りよりっていうのが、レアポーズとなっております。なので、これも作りました。だだんレアポーズ枠というものも作りましたので、座りと座りよりが来たら、入れ物に入れていきたいと思います。じゃあ 早速やっていきましょう。表紙から見ていきましょう。ユダちゃんパック。来ました。もうおしめ。かわいい。ユミキちゃんパック。ハズキパック。ミリアちゃんパック。で、ヤクボちゃんパック。ということで、ヤクボちゃんパックから開けていきましょう。で、このアニバーサリーも直筆があるので、直筆チェック。ないですね。ヤクボちゃん引き、ありがとうございます。かわいい。なんか結構久しぶりに引いたな。嬉しい。2枚目いきます。せーの、ドン。 ああ、来たいきなり来たふわりですあやしるなちゃんのレアポーズ来ましたありがとうございますやっと最先いいのめちゃめちゃ早い !3 枚目いきますせーの、ドンあ、レンタンだレンタン引きありがとうございますなんかレンタン、このレンタンめっちゃ大人っぽいですねありがとうございます !4 枚目いきますせーの、ドンあ、レノちゃんありがとうございますレノちゃんのより、可愛 い, いのじゃあラストいきましょうせーの、ドン おっと<笑>まさかの<笑>、ゆらちゃん中が2枚目。ありがとうございます。続いて、ゆらちゃんパック開けていきましょう。今回の目標がね、も、まあ、5パックだけなので、もしかしたら難しいかもしんないけど、おしめんのレアポーズが来たらめっちゃ嬉しいな。ゆらちゃんの中2枚目。ありがとうございます。このゆらちゃん可愛いいよね。2枚目いきます。せーの、ドン まゆちゃんかわいい。まゆちゃんのよりありがとうございます。美術がいいのかわいい。3枚目いいきましょう。せーのドン。たまちゃんの引きありがとうございます。4枚目いきます。せーのドン。待ってきた<笑>待ってきた<笑>やばい。すわりよりきたじゅんなさんきたがめっちゃ嬉しい。かわいい。 まだちょっとね、あれですね、ロングじゃないけど、ショートの時だ。え、かわいい。どうしよう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。どっちに入れたらいいんだろう、これ。とりあえず、レアポーズの方に入れておきます。じゃあ、ラスト行きましょう。せーの、ドン。 ああ、でんちゃん、でんちゃん中、ありがとうございます。いや、待って、2パック目から最先良すぎ。めっちゃ嬉しい。レアポーズしかも推しメン、うわ、嬉しいよ、めっちゃ。はい、じゃあ続いて、ミリアちゃんパック開けていきましょう。はい、ミリアちゃんのより、ありがとうございます。かわいいね。2枚目いきます。せーの、ドン。おう、ランゼさん、ランゼさん中、ありがとうございます。いいね、2期生続き。3枚目いきます。せーの、ドン。おう、おりちゃん。 めっちゃ二期生は。二期生ライブですかここはっていうぐらいの二期生率。ありがとうございます。4枚目いきます。せーの、ドン。めっちゃ二期生。キーちゃん、キーちゃん中、ありがとうございます。ラストいきます。せーの、ドン。 二<笑>期生パックだ、これ。すごい。初めて、このジュンナさんしかもありがとうございます。かわいい。いいね。え、中かわいい。かわいすぎる、ジュンナさん。ちょっと待って、このパック本当に2期生じゃなかったミリアちゃんから始まって、ランゼさん。いいのな。キーちゃんで。初めてなんだけど、こんなパック。すごい。2年間で、ね、開封してきたけど、初めて。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。 はいじゃあ続いて、ハズキパック開けていきましょう。はい、ハズキのゆり、ありがとうございます。かわいいね。2枚目いきます。せーの、ドン。お、あやめちゃんちゅう、ありがとうございます。3枚目いきます。せーの、ドン。お、リリアリリアひき、ありがとうございます。かわいいですね。アニバーサリーってやっぱかわいいよね。4枚目いきます。せーの、ドン。あー、マッチュ。 かわいい。中、ありがとうございます。はい、じゃあラスト行きましょう。せーの、ドン。あ、シウンチさんの座り、レアポーズ、ありがとうございます。いや結構、レアポーズ、封入率高くない嬉しい。はい、じゃあラスト、ゆみきちゃんパック、開けていきましょう。はい、じゃあ、じゃあ最後なんでね、直筆チェック行きましょう。 <笑>待って本当に手かふられてんだけどどうしよ う, う。ゆみきちゃんよりありがとうございます。かわいい。もうこのゆみきちゃんめっちゃかわいいんだけどどうしよう。<笑> 2枚目いきます。せーの、ドン。お、マーヤの引き。ありがとうございます。3枚目いきましょう。せーの、ドン。お、真夏さん。真夏さんのより。ありがとうございます。これは最後にしましょう。ちょっと動画の最後に置いておきます。せーの、ドン。 かわい梅いちゃん今回ね2年間開けてきて初めて直筆自引きしましためっちゃ嬉しい誰の生写真かいきましょうせーのドンあゆなちゃんかわいいちょっと待ってスリーブ入れるゆなちゃんってこんなサインなんだねえー、すごいかわいいなんか。 言うなって。嬉しい。ありがとうございます。はい。ということで、今回の動画は、スペシャリ賞29、アニバーサリーを開封したんですけど、まさかのね、直筆が引けました。初めて。本当に嬉しい。もう本当に2年間開けてきて、 初めて直筆行きました。もう本当に嬉しい。もうこのジュンナさんめっちゃ可愛いんですけど、このジュンナさんもいけたし、ってことは私5パックで直筆が弾けたので、もう夢だったことが全部叶った<笑>。もう本当に嬉しい、今回。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。まあ大量買いではないんですけど、5パックでも直筆が弾けたということで。続けてて良かった、本当やったー<笑>、はい 皆さんよかったらチャンネル登録、コメント、あとツイッターとインスタグラムとティックトックもやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。あと日常チャンネルもやっていますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。バイバーイ。